はい。おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、大好きなあの店のお土産ラーメンをゲットしてきました。今回はですね、こちらのメニューでございます。っていうのも、ラーメン二郎の横浜館内店さんから汁なしの持ち帰りメニューを購入させていただきましたので、今日はね、これを作っていこうと思います。今回のね、メニューの内容なんですけれども、まずは麺がね、約2、3人前ぐらい。豚がね、丸々1本。これはね、液体油と醤油のタレ返しですね。 こちらが1セットになっております。今回ね、このセットを2セット購入させていただきましたので、これをね、めちゃめちゃ楽しんでいきたいと思います。まずはじめに、一番時間のかかる、この豚の湯煎ですね。これを最初にしていきたいと思います。よいしょ。あでかすぎて入らん。加熱と。そしたら続いてね、こちらの液体油を湯煎して温めようと思うんですけれども、で これとねプラス自家製のね。味付け油を作りましたので、これもね一緒に湯煎していこうと思います。味付け油のレシピは結構簡単で背油をね。12時間ぐらい煮てからホイッパーとかで崩して醤油と酒と、えー、砂糖プラス化学調味料えー、加えて味を整えております。 今回もね、麺を茹でる前に、軽くトッピングを準備したいと思いますので、今回準備したのが、こちらのね、にんにくとねぎでございます。そしたら、まずはねぎを、半分だけ包丁を入れて、よし。こんなもんかな、ねぎは。あー、ゆっ。ほんのりと、お醤油を、砂糖と、カチョウを、 入れていきますとこれでトッピングの辛ねぎの完成とよしいってきてんとはいじゃあ全てねトッピングの準備が基本的には終わりましたんであとは分胴にお湯を沸かして麺をゆでていきたいと思います OK うもうよいしょっと そしたら、火をお湯が沸くまでねしばらく時間がかかりますので沸くまで待機したいと思います今日も待機している間にこちらをいただきたいと思いますよしあ<音声>うまいはい今お湯がね沸けましたのでもやしをね茹でていきたいと思います もうオッケーかな優勝 し, しょうひとこしょうくらしそしたら早速麺の方を入でていきたいと思います今回の麺はねこんな感じ館内二郎さんの自家製麺ですねで茹で時間がね大体4分半から6分ぐらいってことなんで今回もまた最短の4分半で仕上げていきたいと思いますで4分半スタートとこちらもね鍋底にくっつかないように しっかりとね回してあげてください麺を茹でてる間にこちらのチャーシューもね開けていきたいと思いますあーうまそう熱いけどうまそうよいくしょ今回は2セットがあったんで贅沢に豚がね2本でございますちょっと豚を切ってって見えるかな豚はこんな感じつまみ食いでうまっ うん、今回はねまたすり鉢を用意していきたいと思いますここにと足りるかな時間油とあと返しとゆ後ほどね返しとかは足らなければ後掛けしていきたいと思いますはい OK で、こちらね、麺に投入していきます<笑>こちらをねすり鉢に投入していきますいいで油と返しをねしっかりと混ぜ合わせてあげてくださいいいやで周りにこの豚をよっよっと残った豚はで自家製のこの油をね どどんと気持ちいいよいしょじたまいこちらにね上から黒こしょう少々よはいってことでこれじゃ重い特製のね汁なしができましたんで早速こちらを食べていこうと思います てことで、今館内さんのシミなしが完成いたしましたちょっとねやっぱこっちまで持ってくるまでにだいぶ時間がかかったので早速ね食べていきたいと思いますいただきます豚を食べていかないと麺にたどり着けない<笑>うんやっぱ豚肉うまっ豚はねこんな感じ見えるかな綺麗なね柔らかい豚肉でございます うん、ちょっと早速麺を い, よういやーうまそううーまっ<笑>うん 誰でも食べられるわ麺もうまっさすがにちょっとあの返しとか油をね控えめすぎたかもしれないからあとで追加しようと思いますこの、ね、麺がとにかくうまい もっちりとしてるんだけどしっかりとねコシもあって甘みと香りがめっちゃ強いうんういああお店でも食べたくなってきちゃったな、うん、ちょっと味玉を。 うまいちょっと卵割ろうかな、うん。野菜と卵と麺をまとめて。 返しを少々かけてと。 そろそろ唐ネギも。と黒胡椒も追加で。 黒胡椒うめえ<笑>、うん。そろそろニンニクで。 そろそろ出番かと思いますんで飲んでいきたいと思いますーー。うまい。ういし、そしたら今日もこちらの生卵をね使っていきたいと思います。 見えるかなこんな感じでございますうまそう<笑>うん最高にうまいうん の方は完食でございますいや今日さすがにね<笑>家取りなのに豚2本とかね欲張りすぎたんでだいぶねお腹いっぱいになってきました<笑>、まあ、家なんで無理せずにチャーシューだけをねちょっと取っていこうと思いますい食いていけど食えなくなっちゃうからなこちらはね今日の夜のあてに取っておきたいと思いますちょっとこちらで一旦さっぱりさせていただきたいと思います ということで最後の足玉でございますうん、えー、ごちそうさまでしたはいいてことで今ねラーメン二郎横浜館内店さんの汁なし食べ終わりました や, やっぱりねこの営業自粛してからなかなか食べに行けてなくてモヤモヤしてたんですけどすごく満足しました<笑> またね、この持ち帰りの販売なんですけれども、不定期で行ってまして、販売を開催する際は、ツイッターの方からね、販売報告がございますので、ラーメンジロー、横浜奈川店さんのツイッターの方を確認してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。